お二人の今日のウエアのコーディネート紹介はいミウちゃんからいきますか<笑><笑><笑>はい、はい、スタートがテーラーメイドですね、うん、テーラーと上がなんでかというとブラックホワイトブラックホワイトっていう今季の役割が買いました、うんうんうん、あとはニューバランスありがとうございますこれニューバランスで裏が蛍光になって、ね、これも靴と合ってる。そうなんですうう合わせたんですねはい可愛 い, い 合わせてますなるほど普通もそのバイザーの裏も映ってなかったっていうねいい<笑>あこの色ととそうですこの色とそうです合わせてあー脚光<笑><笑>なんでなん で, <笑>ですじゃあミナちゃんお願いしますはい私はこれ、えー、がエマノアっていう新しいブランドのもうなんかあんまりブランドを主張してないので、うん、確かに何も合わせやすいと思ってこれはよく使ってるんですけど あとは今日はあの YouTube 撮影ということで目立つ色がいいかなと思って赤いウェアを持ってきましたこれ は, G4, は G4? G4 ですかね。かわ い, いでスカート は, これはフットジョイの、えー、とシンプルなスカートなのでこれもまたあの何にでも着回しが効く感じです。うん、とこれも目立たない分からない感じで。 とシューズはナイキですステルスカラですなるほどシ確かに<笑>また待ってる<笑>本当にですはい、はい、ありがとうございますシ、はい、じゃああれどっちからでしたっけシ、えっと、みゆちゃんから<笑><笑>なんか<笑>すごいシ<笑>覚えてましたシ僕も距離がありますね結構シえ、本当ですねう ん, うん打ち上げ本当ですね このやつすけどまあ打ち上げを意識せずはい<笑><笑>いつもすいませんも<笑>今もう直下しましたね直下しました、ね、直下しゃました左やこう右に来やすいすあ、そうなんですか上がって開いて なるほど、うん、へえ。ー普通に打ち下ろしたサイトスポーツをって左を持なるほどじゃもうまさに本当にそのまんま行っちゃったことですねそんまあ、っちゃった感じうわーはそんなやばいな大丈夫まだ170以上ありますね乗らないけどあのなんかグリーンホークを狙いでちょっとこの人たちは乗ってからにしますみいちゃん何スポーツやったの 私は小中バスケやっててバスケーすごいそうですれだけ バ, バ, バスケット女子なんて言ジョバジョバスジ ョ, ジョバス<笑>ジョバスですそうですそうです半身がこうしっかりしてるからかゴルフいいとかなんか聞いたことあるらしいです野球とバスケ体重の移動が多分うまく全然使えてないシ全然粘点とかも。も ああ確かに回さないもんはい全然こうやってるじゃん<笑>。<笑>そうだ全然ないですハンバーグストでいきます<笑>でも当たんなかったよ当たってないですうんすごいいきた大事じすごいよかった 行けましたね。いや、すごい。いやいやいやいや。<笑>林間コース行きましたけど、林間コースも超えて、うん。ナイスです。七十八ヤードでピッチングして。あ、う、あ、ん、ちょっと大きいどんどんどんあ。ありがとうございます。ちょっと大きかったですね。 ちょっとちゃんと当たっちゃいました。<笑>結構離れて、ああ、結構離れてますね。もう使ってます。やっぱ手前ですもんね。ーすごい。ええー、すごい。<笑> すごいロングうん、すごいありがとうございますいやー、執念ですね執念ですねあ、<笑><笑>ーオーバーになってたねすごいあいやー、ノイスですありがとうございますありがとうございますこちらこそすごい、やっと入ったお、ナイショーナイまっすぐはい転がってる転がってる おおー最高でですすすすすやや、やりりりりままままししたたいいいい私がが頑張ららなきゃいやーよかっっっね、ねねとととちょっとお力においやいやいやいや素晴らしいああああうう、ございます<笑>も基基本本るんです、ね、4つあります、ね、じゃあ残り122ヤード。 7番アイアンでこれはいいと思う良さげなんじないかもうちょいけもうちょいけあ乗ったか乗ってないかなうんうん<笑>ナイスですありがとうございま す, すごめんなさいでも多分届いてないと思ういやいやいやこのぐらいの距離をちゃんと的確に<笑>うわさすが<笑><笑>本当に こっちだったら結構きつかったですけどうんああなるほどねいはい、すごい寝てるんでパターやりやすいはいあー、全然ダメです、ね、<笑>全然ダメです<笑><そー><笑>ちょっと優しすぎましたね<笑>あ何やってるんだろう おおあ<笑>いい。ありがとうございます。<笑>いいありがとうございます。おいいいいありがたかった。歌。アーク。あ、いわゆるさ、サ、はい、ンデーある。シノイだってことですね。はい。ガンオーバー。パー4でちょっと稼がない。<笑>パー5ですね。はーい。ティショットは？私です。あ、はい、<笑>めっちゃ喜んでる<笑><笑>ん。もちろん。 やってるわ真ん中にちょっとこう<笑>入ってったから。 いやいやいや、全然、ありがとうございますっていただいて。<笑>結構待っちゃったもんね。待っちゃった。はい。はい。入ります。はい。二十一ヤードで、目的金のま。 転転転がれ転がれ転が れ, 転がれ転が転がよしよしよしよし<笑>よしよしいいよ い, いいよいいよ転<笑>がってきましたバンカーに入らない距離で150ヤード5番オッドでえしますはい<笑><笑>珍しい、うん、めっちゃく ち, ちゃ珍しいじゃないですかす<笑>ごめんパスよしょっ いやいやいや、ね、珍しいまちろん良かったです、見れていやいやいやいや<笑>とんでもない私ばかりそ、あんな感じなのでそんなことないですよご<笑>これちょっと四打目もきついね、距離的に<笑>ウッドの出番なんですよ<笑><笑>ウッドの出番から、乗りから乗られるかもよいやいやいやじゃあもう、9番ではいありがとうございますはい。 これであのバンカーとバンカーの間をあ確かまりました。はい。百六十五ヤードで九番アイアリます。百ヤード、百ヤードはい。いお前内緒おおいいですね。うん<笑>、はい。作戦通り。<笑>ありがとうございます。ありがとう。っかかかった。 目終了かちょっと絶望に近い感じです<笑>次5段目そっか<笑>や、はい、残り75ヤードで50度で打ちます手前から70ヤードで打ちます か、うん、って乗ないからごめんなさい。 全然すみません、全然曲がったかった。そっちか。全然、これも次の策略なんで、<笑>次打ってもらうための策略。とりっとりになっちゃった。はい、ナイス、ありがとうございます。申し訳ごいました。ありがとうございます。夢が遠ざかってしまいました。いやー、本当ですねー。申し訳ございません。いや、すごいな。やらかしました。このホール。<笑>ちょっと足を引っ張ってありますよ。うん。六ホール目、ね、終わって。 集計が終わりまして半、はい、で込みで4ーオーバーはい残り3ホールで<笑><笑>パー3パー4パー4だからそうですパ、ね、ーオーバーバーディーど4かでバーディー2つ取ればいいのか、はい、バーディー2つパー<笑>笑っ<て>よ<笑> でな、なるほですね。今のが完全にやらかしホールでございました。<笑> は, い, はい。せっかく順調に来てたのね。いやー、悔しいですね。私が T シャツトバンカーを入れて、全しまったのが物語の始まりです。くれました。え、でも、次パース、ショートなんで。そうだね。狙いやすいですそうだ、ねはい。はい。じゃあ、あ飛び、コンティニューので。そうですね。はい。は<笑>い<笑>。